一人の司令官やっぱあかんのちゃうん巨大台風が大阪を直撃猛烈な風私の指示に従い迅速に対応するようにと防災服に身を固めた知事は緊張した面持ちで訓示を発した 間発を入れず大阪消防庁総監が唇を切って中央区の湾岸地域が浸水の危機です消防救助機動部隊派遣の準備指令をお願いしますそれを聞いた知事がそれは中央区長が判断すればええやろと言うと総監は呆れ顔で何言うてますねん特別区域の消防は全部負の仕事になったやないですかと反論 そこへ飛び込んできた職員が陽動側が決壊しました至急自衛隊に出動要請してくださいと平方市長からの要請ですと叫ぶわしは特別区の対応で忙しいや直接頼むように平方市長に伝えろと知事が返すと自衛隊への災害派遣要請は知事しかできません 災害対策基本法知ってはりましたろと報じた次の職員が「特別区域の下水道を管理するクリアウォーターから連絡です」「北区で内水氾濫しそうとのことでこのままでは地下街が危険です対応を指示してください」と指示に詰め寄る「何でもわしに聞くな!と」と 司令塔は一人って言うたのはあんたやろ